こちらのステージからは皆さんお待ちかねの発表のお時間となりましたイメージキャラクターの名称及び着ぐるみを披露式典に移らせていただきます、えー、全国からですねデザインの応募は223点いただきました名称は2542点もお寄せいただけたんですね本当にたたくさんのご応募ありがとうございました それでは、早速、期待わらしイメージキャラクターの名称から発表をさせていただきます2542年の中から選ばれたのはこの名前では、市長副市長で紐を引いてその名称をクスタの中から皆様にご披露をお願いいたします。 見下げていただきますとよく見えてくるかなと思います。ご覧の通り、めめ、こうちゃんとなりました。これからこうちゃんです。よろしくお願いいたします。こうちゃん、いい名前。2542点の中からこうちゃんに決定。さあ、ではそのこうちゃんとはどんな姿なのかみたいです。それではこうちゃんに登場をしていただきたいと思いますが、皆さんでこう。 呼んでこのステージに迎えていきたいと思います。じゃ、あ、まず1回練習しましょうねえ。私の方でせーのと言いますので、皆さんでその後にこうちゃんとお願いします。では、練習いきます。せーのーちゃオッケーです。ではその倍の声でお願いします。いきますよ。では、期待は私のイメージキャラクターのこうちゃんの登場です。それではせー。 今登場してまいります。こうちゃんの姿が皆様向かって右手の方からゆっくりゆっくりと。 と思ってるわけですねではこうちゃんのプロフィールをここで紹介をさせていただきますね性別は男の子かっこオス平成15年10月1日生まれで今年で10歳になります10歳のこうちゃん住所があるんです住所は伊豆諒岬公園で観光ナビゲーターのあんちゃんと暮らしているんです そして実はこのこうちゃん漁師のあんちゃんにつられてそして現在はあんちゃんの相棒として2人で暮らしているんだそうですさらに詳しいプロフィールが知りたいという方は今スタッフが大きく持ってますね、えー、こちらのプロフィールをご覧いただきましてあとでじっくりとご覧になってくださいねこちらにこうちゃんのプロフィールがありますさあでは今度はそのこうちゃんの相棒も 読んでみたいいと思います観光のメディアのあんちゃんを呼んでみますねではやはり皆さんの「あんちゃん」という声でこのステージに迎えていきたいと思いますではまた練習させていただきますせーのと言いますので皆さん「あんちゃん」と呼んでくださいでは行きますあ練習でしたせーのあんちゃんありがとうございますじゃあ準備 OK ですねそれではこうちゃんの相棒のあんちゃん てまいりますそれでは皆さんせーの すいませんんあ<笑>頑張れあんちゃんもうちょっとあのこウちゃんこっちだけどよしよしカニ歩きカニ歩きとにかく初披露初めて歩くわけですからすいません皆さん温かく見守っていただきましょうよく歩きカニ歩きのあんちゃんが今相棒のコウちゃん 漁師であるアンちゃん、北茨城市観光ナビゲーターです。後の相棒となるコウちゃんを北茨城沖で釣り上げ、現在は一緒に暮らしています。性別はご覧のように男性です。ただ年齢は不詳。住所は水浦岬公園。職業は観光ナビゲーター兼漁師です。趣味はノルディックウォーキングと観光と釣り。 さらに詳しいプロフィールが知りたいという方はステージあ今係の者がスタッフの方が持ってくれていますねこちらの大きなボードをご覧いただきますとくろえー、詳しいプロフィールが載っておりますので、はい、後ほどご覧になってくださいねお願いしますそれではこれより市長からコウちゃんとあんちゃんに特別なネームプレートが では視聴よろしくお願いいたしますかなり特別手作りネームプレートが今登場しますビニールテープですけれども特別です今日の日のために一生懸命作りましたネームプレートまずはあんちゃんにそのネームプレートがこうちゃんにまずはこうちゃん あ, あんちゃんじゃああんちゃんからいきますかまずはこうちゃんを釣り上げたあんちゃんから ネームを首に首にどこだ頑張ってかけられましたらあちゃんしっかり よ し, よ し, よしかかるところまで紐を伸ばしてかけていきましょうか<笑>あそこにかけちゃいますやっぱりこれがあのポイントですもんねこのちょがねそうですかここにぶら下げます<笑>大丈夫ですやっぱり<笑>ということでしっかりね つきましてこれでしっかりと命名されました改めましてご紹介をさせていただきましょう北茨城市のイメージキャラクターのンちゃんそしてこうちゃんでーすこれからのよろししくお願いいたします<笑>では、えー、近くで見守っていただきまして実際にこうした名前を付けてくださいました方々がいらっしゃるわけなのでここで表彰をさせていただこうと思います えー、こうちゃんをデザインしてくれました和田さんとそれからこうちゃんと名称を付けてくれました4名の方々の表彰をさせていただきますねではどうぞステージにお進みくださいご覧のようにお子さん方なんですねさあではまずはですね、えー、最初にデザインをしてくれました和田美里香さんから 表彰をさせていただこうと思いますさあどのようにステージ上はスタンパーいたしましょうかこうちゃんバックこうちゃんバックこうちゃんバッ ク, うバックう、はい、もうピカピカできたてほやほやのこうちゃんとあんちゃんがはい、はい、ではまずはデザインをしてくださいました和田理理香さんです賞状最優秀賞 和田理理科殿あなたは北茨城市イメージキャラクター募集において当初の成績を取り優秀な政治を参観でその栄養をと大えこれを称します平成25年8月18日北茨市というところ ございました。そして表彰状と続きまして、えー、記念品の副賞としましてね図書券5万円分とコオちゃんグッズ一式が贈呈されます。<笑>素敵なデザインをありがとうございました。デザインをしてくださいました和田リリカさんでした。ありがとうございました。<笑>さあそして。 ちゃんと名付けてくださいました方々4名いらっしゃるんですね、えー、まずお名前をここでご紹介させていただきます福井県の辻川貞夫さんそして花川中学校の三代瑞希さんそれから関本中学校の金澤弘樹さん 華小学校の豊田アニカさんの4名いらっしゃるんです本日はその両名の皆さんの中から2名の方々にここで表彰状と、えー、記念の品を送らせていただきます関本中学校の金沢弘樹さんそして、えー、清華小学校の豊田アニカさんどうぞお進みください少女最優秀賞高ちゃん金え樹殿 あなたは北山市イメージキャラクター名称募集において当初のとおり優秀な成績を収めたのでその誉を称えこれを称します平成25年1月18日開幕してお答えし最優秀賞「紘ちゃん豊田亜美香殿」 ありがとうさあそして、えー、記念の品としてこうちゃんグッズ一式それから図書券も贈らせていただきますこうちゃんと名付けてくださいました方々の中からここで金沢宏樹さんそして豊田アミカさんに表彰状を送らせていただきましたありがとうございました じゃあ、あの、お写真一緒に撮ってますかねせっかく名付けて、そしてデザインもしてくれた方々とお写真ここで撮った方がよろしいかもしれませんね。少し日陰にしてません。ちょっとバックさせていただきますけれども。大丈夫ですかはい。じゃあ、せっかくなので。 どうぞ親御さん方も今日この日楽しみにいらしてくださっていると思うのでこうして名付けてくださいましたキャラクターたちと一緒にその名付け親たちデザインの親たちと一緒にここでお写真撮らせていただきますねえ本日他にも2名の方々が名称を名付け、えー、応募してくださっておりました福井県の辻川貞夫さんそして花川神学校の三代瑞希さんなんですが本日は所持状によりまして出席いただくことがちょっとかなわなくなってしまったんですねえ残念でではございますけれどもでも後ほどもも えー、症状表彰状とそして副書の方が送らせていただきますのでどうぞお待ちいただきたいと思いますこうちゃんなかなかかっこいいですねそしてあンちゃんとセットになって日本全国どこまででもそして世界にまで、えー、足を 進めて、そしてこの期待北茨城市をとにかくたくさんの方たちに知っていただけるように頑張って PR をしていただきたいと思いますはいどうもありがとうございました素敵なデザインそして素敵なお名前をありがとうございましたどうもありがとうございましたこれからどんなふうに活躍してくれる そして名付けてておっとそして言っているうちに登場してきてくれましたどう実はなんと、えー、あんちゃんこうちゃんの誕生を心待ちにしてくれましてお祝いにかけてくれた仲間たちが登場してきますまず登場してきてくれましたのがサッカー J2 水戸ホーリーホックのホーリー君です子供からお年寄りまで多くのファンに愛され親しまれるバスコットとして2002年6月11日に誕生しました にした男の子体重はなんと310キロ水戸の310キロ特技はゆっくり歩くこと出身はもちろん水戸市オーリー君はケンジデイキスタジアム水戸でのホームゲームや地域のイベントなど地域活動に密つ取り組んでいますそして2番目に登場してくれましたのがお隣の高萩市萩原です高萩市の花である萩の花の妖精として高萩市の萩ロードに突如現れる特徴的な鍵は の鼻がラープしたような様子で。 秋の木衣装は青に赤を着ているなど欲し色ゆかしい姿市のイメージアップ PR さまざまなイベントに参加をしていますそして3番目のポロンとしている姿が常陸大宮市の北丸です常陸大宮市の豊かな自然と市内を流れる清流藤慈川中川を表現しています明るくて元気いっぱいいつか空を羽ばたくことを夢みて小さな羽で飛ぶ練習をしています そしてそのお隣は泥棒じゃないですよこの衣装4番目は龍ヶ崎市の梅龍です性別は男の子永遠子供でありますが年齢はなんと400歳くらいなんだそうです性格は穏やかですがつ柱を見るとひ変する趣味は関東鉄道龍ヶ崎線に乗ってます させることなんですが今日は雰囲気していただきたいものです「舞、えー、龍」とは龍ヶ崎市を代表する伝統行事つくまいと龍ヶ崎を組み合わせて「舞龍」です花のパートは地域のふれあいの温かさを表しています現在舞男になるための修行中ですさあ頑張ってねつくまい 高校をモチーフにみんなに愛されるキャラクターとして、今年5月に誕生した坂東市のニューフェイスです。今年は第6政廉校、先端11、111年の年であり、大連えー、将門祭りなど多くのイベントに出演を予定しています。皆さん、将門君に会いに、ぜひ坂東市へも遊びに来てくださいね。ということです。さあ、そのお隣6番目は大子町の滝丸です。 のキャラクターで帽子には袋の滝が勢いよくしぶきを上げて流れ桜の花びらで春紅葉の葉っぱで秋をイメージしています水のきれいなくじ川で育ったアユ蜜の入ったリンゴは DAIGO の特産品です胸には上昇をつけ体を張って d a 町を PR するためどこまでも走り続けます滝丸ですさあそのお隣は背が高いですね お隣はいわき市のいわき農産物マスコットキャラクターのアグリーンファイブのナシポチです。ナシポチ、背が高い。アグリーンファイブとはいわきを代表する農産物と動物たちをモチーフにしたキャラクターのことで、全部で5体います。いわきのナシをモチーフにしたナシポチ、いわきのトマトをモチーフにしたトマニャン、いわきのお米をモチーフにしたク マンマいわきのネギをモチーフにしたネギピョンいわきのイチゴをモチーフにしたサルイチゴアグリーパイブはいわきの農産物を全国に PR するため日々活動しています今日来てくれましたナシポチはいわきのナシをモチーフにしたキャラクター いわきの梨は8月下旬から10月末頃まで楽しめるのでちょうどベストシーズンに入るところです今年のいわきの梨はどこども抜群でみずみずしくおいしくできているそうですいわきには梨狩りができるところもありますのでぜひ皆さんぜひ 先にお越ししいいただき、り楽しんで、いわきの梨を楽しんでくださいということですさあ続きまして8番目は北茨城市北茨城市観光協会など4社間協定を結んでおりますつくば銀行からつくば保険プラザのキャラクターでありますつくばと は、筑波さんに住んでおり、家族思いの優しいお父さん、つくまとしっかり者のお母さん、くまろん。今日はお家でお留守番をしている好奇心旺盛で元気な男の子、つくばの3人家族です。つくばの帽子はつくば銀行の d を表し、くまろんの頭のリボンは茨城の特産品である栗でできています。今日はつくばとくまろんが他のお友達と仲良く一生懸命頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。 そして9番目いましたね9番目はマウンドあかねから今年4月26日の童謡の森プレイパーク内遊歩道の完成をきっかけに生まれたマー君ことマウント君それからあーちゃんことあかねちゃんの2人ですマー君は男の子で山男性格はのんびり嫌だけども冒険家あーちゃんは女の子であかねの妖精性格はお茶目で好奇心いっぱいです 財団の職員で誰かをハッピーにしたいという思いがあるところに出没してくれるそうですさあそしてラストを飾ってくれますが揺れてます揺れてます揺れてます水戸市の水戸ちゃんです水戸ちゃんは3月10日水戸の日に生まれた女の子ですわらずとの被り物に梅の花の髪飾り高門様の格好をしています 好奇心旺盛でいろいろな場所にお出かけするのが大好きで黄門様に憧れていずれは全国安業をしたいと思っていますということなんですさあ以上10のキャラクターとそしてあんちゃんこうちゃんにはなんとこれからお時間の許す限りこの会場内を盛り上げていただけるということなのでお近くにいらっしゃいます際にはどうぞあったか しますね可愛がってくださいではこの後会場内をどうぞ盛り上げてくださいよろしくお願いしまーす<笑>いやーこんなに勢ぞろいするなんて皆さんなかなかないですからね貴重な機会です全てのキャラクターとぜひお写真を撮って楽しんでくださいねそしてキャラクターの皆さんはどうぞ十分お 気, お気を付け 早めにご購入くださいごじゃんグッズいろいろと作らせていただきましたので